はい、どうも、こんにちは、こんばんは、くぬににでございます。みんなで語ろう、打ち上げ生ラジオ。です。はくぬにによくぬにに、ユーチューブ実況者さんが、もう一回本からキャス配信中。みんなで語ろう、打ち上げ生ラジオ。で、いよ。はい、というわけで、どうも、こんにちは、こんばんは、くぬににです。ですですです。というわけで、みなさん、父の日ですね。 っていうのをツイッターを見て思い出しました。<笑>ツイッターを見て思い出した。そういや、父の日だななんて思いましてね。僕の父親は、まあ、とても尊敬できる人物ではあるなぁなんて、まあ、日々過ごしてるんですけど、なんとなくね、父の日で。 正直言って俺プレゼントとか渡したことないんですよね。うん。いや、渡してほしいとか言うのもないし、なんか、母親からもなんか渡しなさいよみたいなこともないから、なんか、特に毎年毎年父の日のプレゼントは、なし、みたいな感じになってしまっている。 だよね。そう。うちの親、なんか、そういうの本当にいらないって言われるからさ。うん。いや、マジでいらないから、みたいな。<笑>その、いらないからっていうか、なんていうの、本当にいらないからねって、なんか、その、なんていうの、あんまりひどい言い方はしないんだけど、なんか、その、修学旅行とか、その、英国研修とか、まあ、いろいろね、その、学生とかのうちに、 そののまあなんていうの俺だけが行くようななんか俺だけあライトさんもあの父の日ですねっていう話ですでまあそのなんかね父の日で、まあ、いつもねあのそういうの特にいらないよって言われるっていう。 そう、俺も何もしないーー。ハロー、どうも。あの、フォロワーさんのツイッター見て思い出しました。うん。あの、リップとかでいろいろやっ、なんか、やりとりやって、そういや、父の日だなぁ、なんて思いまして、ね。どんぐりさん、めちゃくちゃ癒やし声のヒント。 今日の枠もちょろっと潜ってたりしました。どうもどうも。いやーね、本当になんか何もしねえなっていう。<笑>っていうか逆にうちの親何もするなって言うからね。逆にね。そう。なんかね、うちの両親はそういう人たちなんですよね。 修学旅行行っても英国研修行ってもどこ行っても俺がなんかプレゼントをしようかみたいな話とかそのなんていうのなんかこの機会になんかお土産とか買おうかなっていう前々からもうなんかお土産とかいらないからねみたいな感じのことを言うような親なのでもうなんか まあ特にもうないのかなみたいな。そういう期待とかまああんまないかなと思って。やってないって言って。<笑>やってないって。なんかとりあえずメッセージは送ってるかな毎年。なんか、うん。なんだかんだ言って、なんか今まで育ててくれてありがとうございますみたいな、そういうメッセージは、した なんかしてる気がする。毎年毎年。うん、そんな気がします、ね、まあ。そう、久しぶりにまあ、YouTube ライブと同時配信でやってるんですけど。まあ、最初の一枠でいいかなっていう。最初の一枠。ツイキャスで言う最初の一枠。まあだから、最初の30分でいいかな。 感じでいやーね、まあ、セカンドチャンネルもチャンネル登録者数が73までやっと来たって感じいやー そう今日ね、ちょっと、久しぶりに配信のお供をね、映しましょうと思いました画面に。今日のお供は、ちょっとツイキャスから最初に公開しましょうか。これです見える大丈夫わかるかなよしじゃあ、YouTube ライブの方もね。えー、っと。 これだ。はい。というわけで、なんかちょっと YouTube ライブの方、ブサイクな画面になってるかもしれない。あら、おやすみなさい。レットさん、相変わらず早めなのね。あの、透明なレモンティーってやつです。今日の配信のお供は。よいしょというわけで、 開けますああ普通にレモンうーんレモンうーん<笑>レモンうーんって感じだけどうんレモンレモンティー<笑>うん、レモンレモンティーだねレモンティーじゃないとは思わない確かにこれは 確かにこれはレモンティーじゃないとは思わないってどういうことだよね意味わかんないけど、うん。いやー、まあそんなこんなでね、やっておりますが。<笑>いやー、レモンティー。<笑>レモンティー。 なんか透明だからなんかまずいとかそういうのでもないねあんまけどちょっとなんか普通のレモンティーよりレモン味がレモン味がっていうのもおかしいかなんかちょっと酸っぱい気がする なんかね、なんか、なんかって、普通のレモンティーとは違うんだけど、何なんだろう、これ。なんて言えばいいの、これ。なんか風味が、風味が、なんかすごいさ、酸味、酸味がなんかちょっと、普通のレモンティーより強い気がする。なんかもっとレモンティーって、なんか、少し、なんだろうな、甘みがあったりとか。 する気がするけど他のペットボトルのレモンティーっ て, ってそれが全てなくなってる感じがするうん<笑>うんやっぱりうんやっぱりなんか酸味がちょっと強い強い強いそこまで強くはないんだけど若干強いかなと思いました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 少し他のレモンティーよりちょっと酸味あるかな程度の感じ。サントリーなんだね。透明ななんちゃらって売り出したのってサントリーからなのかなサントリーが一番最初だったのかなた分。いやー、うん。 なんかツイキャスはなんか人が入ったり出たりしてるけど<笑>まあいいや<笑>えっとねまあそんな感じで透明なレモンティーお父さん今日は夜勤じゃないよね<笑>もうあのあの話を聞いてからサッって聞くっていうなんかもう「きらん」みたいな。 あら休みですかはい、というわけで土曜日になりました。2018年6月16日土曜日。今日からお休みの人はお休みを楽しんでくださいね。はい。<笑>はい。というわけで。まあ僕はね、金曜日、大学が全休なんで、今日はちょっとお休みさせていただいて、もうなんか。 有意義、有意義っていうかもう自分的にもうダランと過ごす一日ね、過ごしてました<笑>。あ、そう、今日途中でなんか昼大学の友達がいきなり家に来たりとかそういうイベントあったんですけど、そんなね、そんなにあの、重くないイベントだったんで、なんかそんな、なんかもう、 だらーだらーってなんか好きなゲームもう少しやってみたい な, なんか有意義な感じの過ごし方をしてました自分的には自分的に有意義まあこの前にあのーゲーム配信もしてたしあーなんかお絵かきってすげえこだわり始めると時間かかるみたいよね それは思う。なんか絵描きさんの知り合いとかもいるからさ、なんか聞いてると、なんか、もう、ああ、ここ、ここ、ここ、こうしたいな、うわあ、けど、これやると時間かかるなみたいな。あら、お疲れです。メルメルメー。<笑>メルメルメーっていう、ね 伝わる人は伝わるけど伝わんない人は全然伝わんないネタだよねこれねそう僕の他の他の他の兄弟っていうとちょっと語弊があった僕の兄と妹が いや、あの、普通に、ガッシュが好きで、金色のガッシュベルだっけ黄金、黄金のガッシュベルだっけ金色のガッシュベルだっけ<笑>どっちだったか忘れたけど<笑>。あの、俺はまあなんかついでに一緒になんか見てたみたいな感じだから、なんかそういう、あんまり知らないんだけど。それで、なんかアニメも見て、カードも買ってみたいな。まあまあガチ勢やってたから、小さい頃。 うちの一番上の兄と、俺の一つ下の妹がめちゃくちゃガチで、ガチ勢で、すごかったおいーよ。ガチ 勢,、えー、っ<笑>ガチ勢かっこ昔。あれだよ、普通にカード持ってて、なんかフィールド用のなんか変な、 紙みたいなのあるじゃんここにどのカードを置いてここにどのカードを置いてとかであとマナのマナマナだったっけなんかマナって呼ぶんだったかなんだったか忘れだけどなんかそういう石みたいなのも持っててそうそういうなんか「金色のガッシュベル」のトレーディングカードゲームを持ってるくらいなんかその 一番上の兄と一つ下の妹ガチ勢してて、で、二人で戦ってたりしたからね、なんか、ザケルかとか<笑>、言って。なんだっけ、ザケルが、魔王ザケルが、新魔王ザケルがだった。なんかそんな感じの。あと、なんかベルクとかあったような気がするな。バベルガか、バベルガ。とか。 なんかあの黒いめっちゃ黒いなんかすげえ強いやついたじゃんとかそれは覚えてるおいああなんだろうな な, なんかそれでなんか ベリーメロン、ベリーメロンってあれ、あれだよね。ガッシュベルのネタだよね。Catch my heart! ベリーメロン、ベリーメロンってやつ。あれは子供心に何やってんだろうって思ってたな。<笑>いや、俺。おい、グミニンギョ、キャンコパちゃんの将来の息子さんが、読み込みまくった学生時代やしるし、勉強しないのかよって感じ。ええ、言ってるよ。 まあけど、そういう学生時代って何か一つのことに没頭するのって大事な気はするけどね。まあけどなんかね、一つのことに没頭するって言ってもまあ、それが将来の役に立つかどうかっていうと、それはまあまた違った話だけども。まあけど、 履歴書には書けるよね漫画が好きですとかとかねまあ就活生やってたんでそんなことを考える<笑>そうそうそう。おいくぬみみおちゃんこたかんちゃんの将来の女子さんが将来の役に立ってませんわらって言ってるよえ、俺履歴書に特技折り紙とか書いてるからね<笑> 絶対将来の役に立たねえだろうって思うのを履歴書に書いて、で、そこを突っ込まれてめちゃくちゃ語るっていう<笑>。いや、これ、これね、意外と面接術でもあるよ。履歴書に意味わかんない趣味を書いてても、突っ込まれる可能性は大いにあるから。え実際俺突っ込まれてしまうまあ。 特技に折り紙ってありますけど、これ何ですかって感じで言われて、で、まあ、普通になんか鶴折って、で、なんか友達が倒れた時とか<笑>、一人で千羽鶴折ってプレゼントしたりとか<笑>、あの、イギリス研修の時にホームステイで、なんかイギリス、 の、おばあちゃんのとこにホームステイだったんだけど、その、おばあちゃんに、折り鶴をってあげたりとかしました、みたいな。ことを喋ると、まあまあね、おーってなるの。<笑>そう。面接官で、ああ、そんなことやったんですかみたいな。<笑>すごい、すごい言われる。うん、っていうか、言われた。<笑> そう。まあ、意外とね、履歴書って、こんなこと書いていいのかなとか、躊躇するよりは書いた方がいいっていう、うん。あの、この精神はね、武井壮さんの精神です。あの、武井壮さんも同じようなことを言ってる。で、俺も、なるほどなと、なるほどなって思ってたんだけど、まあ別にそれ就活して、 その動画を見たときに就活をしてるときではなかったから、別になんか、頭の片隅に留めておくみたいな感じだったんだけど、その、まあ、いざ就活になって、履歴書を書くときに、こう、そういや、こんな話あったな、じゃあいろいろ書いてみるか、で、まあ、 そんな感じだよねあとよく聞かれたのは佐藤の資格とかもなんか聞かれたな。なんか珍しいらしくて。なんか珍しい資格取ってますね、みたいな。そう。で、佐藤は、なんか佐藤の資格なんですかこれみたいな<笑>すっげえ聞かれて。<笑>あ、これは っ, つって。 高校で茶道の授業あったんで、つっての向こうさん。そうそうそうそう。高校がね、茶道必修だったんよ。面白いでしょあとね、うちの学校、剣道か柔道も必修だし、意外と日本の、なんていうの、なんちゃら道をやらせたがる高校だから。 高校高校だよなうん、高校と、高校だね。高校でやったんだよ、そう。佐藤と、まあ、剣道獣と、どっちかっていう。で、俺、なんていうのその、芸術系プラス、その、なんていうの体育系、 で、選択で。で、体育系は、俺元から剣道はやってたから剣道にして。で、芸術系は、まあ、吹奏楽部だから、もちろん音楽にして。で、茶道をやってみたい。そう。で、高校全部、それ授業必修だから、もう、なんか全部やんなきゃいけなくて。 で、まあ、やったけど、まあ、面白かったよね。茶道とか剣、剣道とか、音楽とかやってて。やっぱり。他の授業とは一線を画すからさ、やっぱり楽しかったなっていう。うん。あと、なんだろう。今思うと、まあ、高校生とかのうちにやれてよかったな、とは思う。 絶対大人になったら佐道の資格とか取らないし。うん。なんだっけな、裏千家初級かな裏千家の初級の資格取って、で、確かなんか旅館とかが安くなるんだよね。うん。あのカードを見せると。なんか初級のカードみたいなのもらえるんですよ。あなたは初級ですみたいな。 で、なんか、うちの高校にいる人が、なんかすげえ優秀正しき人が、創立者のなんか知り合いだったらしくて、で、その人が教えてくれるんだけど、めちゃくちゃ名誉なことなんだろうなとか思いながらもう別になんか<笑>、そんなになんか、すごいこととも自覚せずに、なんか裏線系作動の、 なんだろう。源流っていうか、なんか源流の子孫の人みたいな。なんか、そんな人だった気がするけど。で、なんかその人に教わってもらってみる。すごいおばあちゃん先生だけど。で、確か茶道部は裏千家茶道中級とか上級まで取れるんだよね。うん。うちの学校は。 そのそういう由緒正しき人からなんかすげえ教えてもらえるから試験とかもまあまあ楽らしい茶道茶道部にね友達いたから聞いたけどなんかあの人すごいんだよそうなんだうん、なんかねそううちの中高まあ あの、一貫校なんだけど、そこね、本当にヘッドハンティングが上手いんだと思うんだよね。まあ、私立校だから金持ってんだら、ね、金持ってるからだろうけど、なんかすげえ人いっぱいいるんだよね。何かとすごい人。<笑>その、なんだろう。あの、簡単に言っちゃえば、 なんか、数学オリンピック出たことある人みたいなのとか、あと、まあ俺はもうこの人に数学ではかなわねえなって思う人はいっぱいいた。正直言って教師として、なんか、教師としてめちゃくちゃ すげえなって思う人は、あんまりいないけど。<笑>ぶっちゃけね。ぶっちゃけ。けど、まあ、学問を極めた人なんだろうなっていう人はいっぱいいた。まあ、教師としても、なんだろう。その学問を極めた人としても、なんか、すげえ尊敬できるなって思った人は、まあ、いるっちゃいるんだけど。それが数学の先生だったんだよね。 そう。だから俺数学得意だったし。まあ正直、一番最初から語れば、あの、なんていうの、小6の時の受験の時に行ってた塾の先生から始まるんだけど、<笑>算数好きっていうのは、うん。正直、正直そこから始まってんだけど、まあそれはそれで、まあち、それはそれでなんか色々話違うから。そう。 いやーすごい人いたわ。うちの学校の先生に。なんか元、元、東大、東大に受からせる、なんか専門の塾みたいなところから出てきた人みたいな。それがさっき言ってた、あの、何て言うの、学問としても教師としても尊敬できる人。うん。めちゃくちゃ教え方うまいんだって。やばいの。 数学の教え方が。で、俺別に数学得意だから、別にいいやと思って、適当に聞いてるんだけど、それでもわかりやすいなって思う。なんかめちゃくちゃ上のクラス担当してたんだけど、まあそんなこと言ったらね、まあ自分、自分めちゃくちゃ上のクラスですよみたいな自慢になっちゃうけどさ、そういうことが言いたいんじゃなくて、その、 なんかやっぱり上のクラスだとめちゃくちゃ難しいもんで、ね、めちゃくちゃ溶かされるんだけどその問題めちゃくちゃ難しいような問題でもめちゃくちゃもう分かりやすいなっていう多分これめちゃくちゃ下のクラスがの人が聞いても分かるなっていうぐらいの教え方をしてめちゃくちゃ分かりやすいなっていう。 人がいたんだよ、俺の中で、ね。えすごかったんだよ。その先生が。やっぱなんか、東大専門塾ってすげえなって思った。そ、その人の教えを受けているとき。うん。で、なんか、血は争えないのか何なのか、その人の子供は東大だしね。やばいよね。 やっぱそういうの本当になんかもう遺伝子とか血筋とか本当関係あると思う。やばいと思う。なんかもう。もう到底俺はもうあんな人にはもう才能的に無理だなっていう。諦めがつくよ。もうあそこまで、あそこまで頭良くて、あそこまで教え方がうまいとう。うん。なんか、ああ、もうどうも、みたいな。<笑><笑> でそういう人に限ってすごい接しやすい人間性の人なんだよ。うん。やっぱね、教師とかやってったらやっぱり人当たりが良くないとやっていけないよね。そういう職業だよ、やっぱり。ああ、透明のレモンティーがとてもとても微妙にレモンティーじゃないんだけど普通にうまい。<笑> ちょっとだけ酸っぱいかなっていう、他のレモンティー。いやー、まあそんなわけですね。えっ、ー、と、一応最初の一枠だけ YouTube ライブ同時配信でやってます。セカンドチャンネルの YouTube ライブ同時配信でやってますが、えっ、ー、と、YouTube の録画を見てくださってる方は、まあここまでというわけです。 で、まあ、ツイッキャスは、次枠もやろうと思うので、まあ、どうぞ来てくださいねっていう感じで、やって、そんなサイドでやっていこうかななんて思っております。はい。はい。んはお い, い。はいます。はい。はい。はい。い。い。い。 寝ちゃダメだってこの時間には酷でしょずいぶんというわけでね、うん、あと10秒でこの枠は終わりますということでありがとうございました次枠も見てねじゃねあねおい、うん 谢谢你们